登場海最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権神町再開発計画その鍵を握る空の一坪の所有者牧村誠は橘の生き別れの妹だった。 たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く<音楽>殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の教団に倒れ暴力の闇に飲まれていた。 神室町が今まさに道島の支配下に置かれようというこの日極道の掟から外れた2人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。 Nyt finaali. Olis tää pitkä reissu ollut. が あ, なたはあの子をここに連れてきたもんや大丈夫手術は成功ですただまだ意識が戻ってませんもしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれませんなんやとという状況よ世良さん世良 マジムラ・牧村誠の場所を見つすやらけ、えー、こ, こは危険だ。道島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくトドめを刺しに来る。守りきり。リせやったらどこへ少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか 俺があの子のそばでできることはもう何もないやろセラ誠を頼む俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがあるこれ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや堂島組がおる限り あの子は意識が戻ったとしてもまた狙われるせやから俺が全部しまいにしたらお前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか先生もあの子を頼むでなんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや カムロ町再開発計画今までサンザからの一つぼに足引っ張られたがようやく本格的に役人が動き出すことになった渋沢。 てめえのだ柄だそんじゃこれからは渋沢をかしらって呼ばなきゃいけねえわけですがその前にまだやることがあるでしょう何の話だ風間組の始末です 立不動産日教連やつらの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから同時も裏切ったけじめはきっちりすけねえと示しがつきません無所にいる風間の頭をってことかいそんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ 脅し以外はズブの素人だな、えー、てめえなんだその口を聞くか風間組の息のかかった者は全員だ連中を登場界からきれいさっぱり消さない限り綺麗<音声>みたいな跳ねっかりがまた出てくる オエジーコ今度のワガンガシラワシノケうアオイゼ逃げしたの。ソいノエンティナカプテンにンラバータマトたヒリベスディうスタビアタイ ここにいたのか桐生西木牧村誠 ま, まだ見つからねアジア外の連中にも低下してもらってるが今んとこ手がかりもなしだそうか泣けるお前 ロ郎って男知ってるか名前だけは聞いたことがあるそいつがどうかしたのかそいつも彼女を探してる風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩き飲めしたらしいあの柏木さんを真島はその後俺んとこにも来たやられたのか お前<笑>はっきり言って歯が立たなかったやそんな奴すがマコトを探してるのかただ、そのマジマは道島組とは別で動いてる。あいつはマコトを守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれない。だからといって仲間とは限らねえ。とにかくマコトを見つけねえことには。 何もももかたのわけし、はないま。死んだだめにも彼女だけは何としても守りて。守そうだな。 知らねえ番号だ誰からだキリュああ セ, セラさん あなたただったんです立花社長のことは聞いた堂島組にやられたってな俺は今アジア街の陳さんの店に来ているお前と差しで話がしたいすぐに来られるか何の話です会ってから話す気をつけてこい堂島組は今もお前を探してるぞ さんあんたの客はあっちだ立花さんは残念だった最後に一目でも妹と会わせてやりたかったなあんたが必死に助けようとしたことは分かっているアジア外に住む中国人を代表して 礼を言うありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。 それを伝えに来たえ牧村誠が道島組に撃たれたな一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いている意識不明のままだ何があったんです それじゃ彼女は目が見えるようになっていた少し光を感じる程度だがなそれより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出したしばらく彼女に危険はないだろうでも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね 信用できるんですかおそらくなあいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが今は真相を彼女を守ろうとしているただこの先どう動くかはっきりはわからんそれより道島組だ若頭補佐の渋沢が道島組の時期若頭に決まったらしいほ これから実質的に道島組を動かすのは渋沢になるやざこれまで表に出るタイプじゃなかったが筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていただが渋沢組は若い組織クゼ剣農会や阿波 の, の太平一家の上に立つには強い力を示す必要があるとなれば真っ先にやるのは 旧風間カザマの徹底的な排除特にお前は目の敵にされるぞそれに殺しの濡れ衣もテれてない以上、さテもお前ティティティテ出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村ティティティティティティティティ 日連が取るえそしてそれが風間さんの真の狙いだなんだとあの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日京連に白羽の矢を立てた橘も空の一粒を日京連に渡そうと動いていた全てはこの俺を。 島宗平に代わる登場会の後見に据えるためだそれじゃおやっさんはあなたに登場会を託したってことですかそういうことになるな知りませんでしたあなたとおやっさんにはそこまでのつながりが俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ 足を向けては寝られないキリュウお前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる殺しの濡れ衣りの件もいずれ俺が必ず何とかするだが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だそれじゃもう俺にできることはないってことですか お前はもう十分やったお前がいなかったら牧村誠は神室町に来る前に消されてたろう彼女が今何とか生きてるのもお前のおかげだ彼女は今どこに病院からは移動させた芝浦に停泊してる船にかくまってる彼女が生きてることが道島組に知れたらまずいんだよな芝浦 お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだまた俺たちに任せてお前は街を出ろいいな桐生なんだどうかしたのか どうじま組の連中が、風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何渋沢が、どうじま組の時期若頭に決まったらしい。やつは風間のマロヤさんの勢力をで、こそぎやる気だ俺もお前も、マトになってるはずだぜ。号令かけてんのは、渋沢ってことか。すぐ町中、どうじま組で溢れる。 俺ら街を出るしかねえぞおいいたぞキリーとニまで錦、牧村ーマキは日ッ連のセラが保護してたえドウは彼女を殺して殻の一粒に肩がついたと思ってるだが彼女が生きている限り殻の一粒はセラと風間の親父さんの切り札になる 堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば。状況は変わるかもしれない。つまり。どうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。桐生。早く行け。錦。わかったよ。 カズマのスカイパシリンがえ口叩くんじゃねえお前らぜんみなゴロシダーラムナラカズマウラミコタロトワサワイ。おいおい早く早く あんた一人かああ組の人間は引かせたてめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな まだ風間組には手出しゃいねえよ錦山も事務所の中だ東島組は風間組をいや風間のおやつさんをどうするきた始末するに決まってんだろ風間組もおめえも今その指揮とってんのは渋沢だがな 誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ道島組はもう登場会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからなお前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだそうかもなだが俺はザコがいくらかかってきたとこで 今のあんたほど手強いとは思わねえ。あ, あ。あんたは。俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど。厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはなンィト。男のいじってやつ。 それさえあれは男は笑いながら死ぬことだってできる俺とお前どっちの意地が上に行くか見物だな決着つけさせてもらいますクゼの兄貴夢、ね、上出来だよ いつでもいいぜ殺す気でかかってこいや Tänne vähän päästäväkin näyttä tavoittaa せの兄貴んとなく俺にはわかる風間の頭はお前がこうやって本物の国道になるものをずっと抑え続けていたその封印を解いちまったんだよ道場君が。 お前の他にも一人そいつも今本物の極道になろうと必死に燃えてる日京で逃げ切るそこにヤツが渋沢がいる渋沢が日京でに巻村誠は生きてるんだろう。 渋沢は殺し屋に女を出せるときわざと死なねえようにしたらしいまだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがなあいつは日狂連に女を囲わせて連中を泳がせたんだそのアジトを突き止めるためにな何だと女も世ラも おめえも風間の頭の池がかかってる人間は全員寝出しにするそうやって渋沢は初めて道島の頭になれる本物の国道にキ今アジア外から連絡があった渋沢が 同島組を芝浦に向かわせてるらしいもしかして日教連は芝浦にいるのかああまこもそこにいるマジかよならすぐ行こうぜキリュウ車回してくるからよ分かってんだろうなキリュウてめえは極道の一番深えところに足突っ込むとしてる 風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けやええ全部覚悟の上ですクゼの兄貴 今のうちにできることはやっとけよどうですか今日は飲んで帰りませんかそういうことえないねいらっしゃいませ ちょっと寄ってきませんか キリもういいのかきル。この町でやり残したことはねえんだなああ、大丈夫だしばらまでやってくれにしきにきょは船をアジトにしてわかった